タケビシスタジアム京都発着イコール9区間4295キロの3区で区間新記録をマークしたドルーリー・シュエリ、シュエリ、津山鶴さん中3年が、またしても驚異的な走りを披露した。 29日に岡山市内で行われた晴れの国岡山駅伝競争大会旭川百軒川ランニングコースイコール9区間4295キロに津山市代表として中学女子の3区3キロに出場大きなストライドに頭が触れない美しいフォームで従来の区間記録を10秒更新する9分40秒を叩き出した 多くの陸上関係者から理想的なフォームとの声が目立つ中で改めて存在感を発揮。ネット上では相変わらず素晴らしい走りですね。またまた区間記録を更新、素晴らしく美しく走るフォームにただ驚き。今後はすごく大きく育ってほしいです。などと絶賛の声が飛び出している。